お二人は最近、年取ったなぁと思った瞬間ありましたかなるほど。オールはきついよね。きついね、うん、昔できたでしょ。昔やってたと思う、うん、養成所の頃まだいけたもん。いけたよねぇ。いけた。まだ18とか19の時だもん、ねうん、うん、18か若いねそ う, そうよ、若いよ。若いよ !18 はオールできるよねえ全然できてたよね。できるよ、できるよいつからできなくなったいつがきっかけなんだろうね。 えっと、私ね、多分ね、えっと、白箱ってアニメに、はいはい、あの、ンレゲみたいな形で出させてもらってて、うん、あれが毎週飲み会があって、はい、で、朝まで飲んだ後バイト行ってたから、えうん。え、朝まで飲んで、バイト行ってた。そのままうん。そのままだまあ、一回お家帰ってシャワーは浴びるけど、うん、もうバイトの時間迫ってたから、バイト行って、<笑> 働いてたから、多分白箱の時私まだ行けてた。行けてたよ。行けてた行けてた行けてた。うん。い、う、いんですよ。なんかランポの舞台やってた時に舞台メンバーと舞台の本番中も飲むんですよ。はいはいはいうん、<笑>舞台っぽい。舞台っぽいでしょ。<笑>あのして、ね。そうで。 あの、今日の芝居の、みたいな話をしたりとか、その後、なんかむしゃくしゃしたりとか、んなんか、あの、まだ足りないな、足りねえな、と か, なか、<笑>そん俺がちょっと、<笑>そっちかいになってきちゃった、なんか足りないなって、なった時に、あの、何件か行くと、朝になって、じゃあ、数時間後本番、みたいな。ああ、<笑>ほんとね、ほんと、あれは、初年度はできた。から、 2016はいけてんな。あじゃあ、同じぐらいだね。うん。17?17? 17? あ、2017? うん、ちょっと遡れば多分そのぐらいにはなるんですけど。やっぱ23ぐらいの時、ねうん、そうね、そのぐらいだね。そうあの辺から変わってきたかな。みんなの年齢で言うと大学生が終わるくらいだ社会人の年なるほど ね, ほどね。体ってよくできてるね。できてるすごい 小学生の子が聞いてたらちょっと今のうちにおるしとくんだよって今しかできないから、ね、しかできないよ楽しいことをね。<笑><笑>